あのー、いいよこう、ね、こうこねっちこれねこれじゃあ最初点が持たれちゃってここにこうやってこだわってるとこうき<笑>ちゃうのだから。<笑> この手何とかしたいのが分かるんだけど、こう来 た, 来たら向こうの、離れても取ってるのも全然いいの、のこれをこうやって持って持って待って、よりどころもらって、それからこうやってやって、無理なんだから、これ、あ彼は一生懸命持ってんのね、これ、こんなことやったって、無理、無理だよね、これ、ぎゅーって洗っちゃって、逆に洗いちゃうの、だから来た時に、来た時あちら、あなた、あっち行きたいんですかって。 そういうつもりで最初に来た時にあああっち行きたいのってそういうふうにやってるのねそうじゃないとこうやってこうやってこうこうこれ引ってやられちゃうんだよだからここはあんまり気にしないの気に気にしてんだけど気 に, 気にしてんだけど気にしないの気にしてんだけ ど, だけど こ, ここ来て来 て, 来 て, 来, て来てるなってギュッて掴まれちゃったら終わり終わり引っ張り込まれら終わ り, 終わりやられちゃっら終わりだから 引っ張り込まれる前に、あなた、向こう行きたいんですねって、そういうふうにやってんのね。そ、そ、それが大事なの。それを掴んでほしいの。それで、みんなこうやってやって、あ、よし、やろうって言ったって、できないんだよ、できないんだよ、これは持ってんだから。相手が持ってんだからね。だから来た時に、ぎゅって力入った時は、力入ってぎゅって握りしめたら何もできないの。と思ってんの。 <笑>思ってるんだよさ、彼、金萩原さんはこういう痩せてて、すごく、まあ、力あるんだけどね、もっとでかい人なんかできないだろ、絶対、絶対こんな、ボボブラジルみたいな人が来てさ。 でいけるから、持って引っ張り込まれてやられちゃうんだよ。<笑>ボボブラジルってレーガよくよくねえか。<笑>僕はボボブラジルの時代だからね。力<笑>道山とかね、<笑>そういう話。まあいいや。<笑>そういうあれで来た来たばしをほら。したら向こう向こう関係ないよって向こう行きたい向こう行かせるそういう話ね。じゃあ転換で転換で上飛んで上上上上。上上上 こここにこうやってこだわってこうやって上なんか持っていけないよこれもう押さえられちゃってなあ押さえられちゃってんだからだから来た時にう上に行きたいんですかって上でそれが線っていう話これ5になったら何にもできないのあか上がらないよこれ上がらない上げてくれないんだもん上げてくれないようにやってんだもんで技みんな知ってるんだからねむしろ上げてくれなって思ってるわけねこれねこれ。 だからこう来た時には上げてんのこれが線なの線まあそういうことねで上げて上げて上上どうでもいいのこっちで や, やらなかったらこっちでもいいのだと何しろ上なの何しろ上なのああ<笑>上上来てるそれが大事なのそれが大事なの あなたはあっちに行きたいんですか上に行きたいんですか下に行きたいんですかってそういう話なので自分がコントロールしてコントロールしてこうやって上だとかね下だとかってやってないんだからあこういうん、ねこう上これが線なのそういう話ねじゃあそういう稽古でじゃあ少しやりましょうあのねみんな寄りどころ欲しいのこういう寄りどころこれこれ寄りどころ自分の寄りどころが欲しいのだから待って 待ってて寄り所作ってから上げようと思ってんだけど上がらないんだよねだから来たら来たら上なのほら来たらこっちの手でもいいしこっちでもいいどっちでもいいのね寄り所はいらないから寄り所ね彼の寄り所いらないのこの手この手それより上行ってんのそれほらほらほらねあの位置もらってんのねだそれが線なの で こ, こうやってやってよ5になっちゃったらできないんだからもうなここ待ってんだからほらこれ膝待ってんの こ, こんなことで<笑>全然だめだよこれはどうやって や, ってやるのや教えてほしいよ本当に<笑>これでできるんだったらでもほらやられちゃうの引っ張り込んできて来るときに利用してんのかこういう5 の, 5の技なのね<笑>まあそういう話なのだからやりたい だ上の稽古をやるときは 上, 上なのだからこ来た時に上なの上は上 で, でこっちが空いてればこっちでもいいよこっちでもいいよどっちでもいいよ何しろ上から下なのよりどころ欲しがらないでよりどころ彼のよりどころはいらないから自分のやりたいようにやるの自由にそれそれが大事ねでねでこう 下, 下行ったら下下下下下下下 こっちの手でやってもいいこっちの手でどっちでもいい何しろしたらの向こう行ってはいどうぞはいそしたら下下下寄り所欲しがってないのいやこれ下にできないよできないれ。<笑>これどうやったらできるんだよできないんだよだからあっちへあっちへこれが来 て, あ, 来てあっち行ったそれで自分がいいところ行ったそれで下落とした よりどころいらないからねそこ、まあ、下の稽古やりましょうじゃあどうぞみんな見てるとね色々気づきがあるんですよあのでねあのまああんまり気にしないで彼だからどっちでもいいのどっちも手だから そ, それからね手手を使うとね 手, 手を使うと 手, 手でやりたいじゃないですか足が止まっちゃうので手でやるやりたくなっちゃうの、ね、離れて。 手でなんとかやっつけてやりたいっていうか当て見れたりも何でもいいんだけどだから手はないと思ってるの自分の手はないのないので場所だけもらうの場所もらうってで彼来たいんですか場所もらったので下を落としたのだ手はないの手はないつもりでやってんのでたまたま手がついてたからここに来たの手がついてたのたまたまついてたのでもやってるのは手でやってるんじゃないの 手 で, 手でこうやってやって向こうへどうぞそれから こ, 手手なんか こ, こういうとこ自由なんだから足が自由なんだから足後ろ入ってきたの 手, 手を使わない練習だから手を使ったら手を使ってやってる人はダメなんだよダメなんだよっていうのは最初は手使っちゃうんだけど手を使わない練習なの手を使わないで本体ボディこういう腰とか足とか。 自由に使う練習だのでこう来てね足が不自由だったら足が不自由だったらいざりだったらねここでやるってないのでも僕の足は自由なんでしょだからこっち下がれんのほらどんどん下がれんのどんどんさよならってできるのそういうふうにやってほしいのよそれで不自由にしてるのは自分だから<笑>で五体を使ってほしいわけ五 体, 体っていうのは自分の体ねボディ 手, を使う手をに集中しないこと、それが稽古だから、手は便利だから使いやすいんだけど、使いいやすいんだけど逆に手にいっちゃうと、本体忘れちゃうから、だから全体的にやってるってことね、全体的に、全体的にで、手を使える時は手を使う、あということ、ね、で、足も自由だってことを思い出して、思い出して、足、足、そしてこう、落とした。 繋がってたら落ちるよね こ, こんな離れてんだよ、こんな離れて、離れてんだよ、結構、結構、近いところでやったら、できない、できない、できないんだよ。でも、こっち行って離れて、あ自由な、歩いてきたの。だから、ほら、つながってんだから、手、力入れてなくたって、こうやって崩れて彼、崩れてきち ゃ, ゃ, ゃう、きちゃう、きちゃうじゃないだから 足, 足とか手とか自由なの。 でそういうことねそれであの塩投げの形があるの今度は足を自由にするの足足足足足足足自由にする稽古でこれすごくいいのこうポンってやって足自由ね、うん、さよならさよならでもいいよでも塩投げって形があるからこうやって足自由足自由足自由足自由で手でやらない手で手で手でこうやってキュッてクッてこの下ぐってカッて回って 落とせないんだよ足がその分自由だからこういうところ相手の弱いところにあ自分が移動してきてるのだから手は使ってないのあったかいね今日ね<笑>そしてこういうのと表と形があるの足が自由なの足足とこの入りあの朗投げの稽古って形があるんだけど これは形の稽古じゃないから、足を自由にする稽古だ足とか腰とか、こう、自由なの。そういう稽古だと思ってやってないとダメなの。こうやって、ほら、こっち来たな。で、たまたま手がつながってたの。こうやってつながってたの。ここに手があるから、こうやって曲がって手をほら。だから手でやってないでしょ。だそういうふうに、じゃあ、ちょっと塩投げでやってみましょう。あしらどうぞ忘れてんの。 回りたいのここ回りたいのやば回りたいから足が止まって回ることは優先じゃないの別にあちらへどうぞがだ大事なのあちらどうぞそしたらこう隙間があったので自分が足自由なのだからこうやって落としてきたそれだけなんだから 回らなくて い, いんだまあまああれねいなと思ったらこうやってこうやって反対回ったっていいんだから別に構わないのは塩投げじゃ な, いなくたっていいの優先順位は自分の姿勢それとあちらへどうぞがすごい大事四角に入んないで言って「わっ!」い言ったらやられちゃうんだからこれやられちゃうん<笑>まず四角に入ってあちらへどうぞやって それで、それから回りたから回っていいよ、こうやって回ってもいい、でも回ることが優先じゃないから、こうやって抜けてきたっていいの、別に、こうやって、そういうことを、だから優先順位を考えて、自分で、あせっかく相手がいるんだから、自分の優先順位と相手の優先順位、なんていうのかな、回ることじゃないからね、なんじろ、足を自由にしましょうねって言ったのね、腰を自由にしましょうねって。 手方投げはそういう形ですよって言ったでしょでそしたら足と腰を自由にしてほしいのそのために手法投げって形を使ってやってんのだから手法投げって形は確か回る形なんだけど回らなくてもいいんだから優先順位なんだから腰足自由に使いましょうねってどこでも行けますよそういう話だからねもう少し手法投げやりましょ う, う同じこと言ってんだけどね<笑> 何年もねず<笑>っと同じことしか言わないのでもできないのねみんなね僕もできないんだけどねあのまあだか ら, だから あ, あちらへどうぞそれから自分が崩れないところでやってんのこれを回そうと思ったら崩れちゃうの回そうの優先順位になったら別に回らなくたっていいんだからねそういう話自自分が安定して自由に こういうい足とか手とか、か手使えますよ。下上で回れる状況になってから回るそれが大事だからね、あのー、何のために稽古やってるかって形を覚えるために合気道の形を覚えるためにやってるわけじゃないのだからそういう形を通じていろいろこうこうさあなって い, いいの別にな合気道実生活に生かそうとか思ってたらさ 合気道の形いくら覚えたってな実生活なんか今どきそんなそんな持ってくる人いないんだからいや持ってくる前にやっつけちゃってんだよねだからな正面打ちなんてさ正面打ちを打ってくる人いないよ殴ってくるんだよ普通は。 殴ってくるのに照明<笑>打ちなんか今どきやる人いませんよって人いるんだけど当たり前なの話だ女の女だって正面打ちなんか打ってこないのこれは線の線の打ってきてここにはって安定してるのそういうためにやってんだからねだ 実際に使えるかとか言ってる人いるんだけど使えねいんだよあいつらなんてもう何十年も前に対等してるんだ大体剣なんか持ってないんだからねまあそういう話まあそういう話で後 ろ, 後ろそしたら今度こっちこっち見えたの足足足自由だよね足こうほっほっほっ ほ, っほっそうするとこう勝手に倒れちゃったの自分が倒そうと思まなくても倒れちゃったのいい位置入るから四角に入って ほつながってっからこここここつながってるからつながってっから自分が勝手に彼の後ろをもらっちゃったら彼は追っかけてくるから 彼, 彼追っかけて追っかけてこれくれよほらほらね追っかけてくるよでその時に僕はここにいるのほらほらほらそうすると下がってきてほらこうなっちゃったこうなっちゃったこうなっちゃったこうな っ, ちゃっただから自分でやろうと思わなくて下げてやろうわ上げてやろうとか そういうことを思わなくても彼の少し進化してくるとその彼の反応をもらってそれに合わせてやるっていうそういうふうになってくるわけで、まあ、入り磨けとかねそういう形難しい技になってくるのそしてこう手出してきたら自分がこっち来ちゃう の, その彼は ほ, ほらもう振り向いていけないその時に落としちゃったのあ振り向いてくるから 塩投げもそうなんだよ、あの塩塩 こ, れこれ伸ばされちゃう、ボキッてやられちゃうの、ボキッて、怖怖嫌だなって思ってるんだよね、彼ね、だからこれ曲げていくと、おうおうそこのところ、まあ、を利用してるの、だからそれが塩投げなので、入り身投げもそういうふにやってほしいの、だから自分は優先順位考えて、優先順位考えて、後ろ入ったの、それでさよならでもいいの、さよならって言ったらまた踏んでこなくちゃいけないのね。だから <笑>自分ができることはいろいろあるんだけど、まあこ、こういう形を使って覚えるのは、後ろ入りました、振り向いてきました、それを落としました、そして彼のリカバリーしてこようという、そういう意図を感じて、合わせてやってるっていうそういう話ね、だからこうやってやって、こうやって後ろ来たら振り向いてきました、上がって お, お 落ししましたってそういうい話じゃあ入り身投げでちょっとねみんなね入り身投げの形とかねイメージあるじゃないですかでこれやっつけなきゃいけないと思ってるからねそういう形になっちゃうんだけど別にいいのあのそれ形で何習うの殺し方習ってるわけじゃないの殺し方なんか入り身投げしたら入り身な入り見投げしたらも 合気道の形は人殺しの技じゃないの人殺しじゃない人殺しじゃないからねわざわざ人殺さないようにやってんだから怪我しないようにお互いに稽古人だからお互いに受け身の人も稽古人それから鳥の人も稽古人で怪我しないように安全にその利害が分かるってそういうふうにやってるわけだからここに入ってきてここじゃちょっとまずいな 僕はこっちにいたんだからここまで入んなきゃいけないそうしたら振 り, い振り返ってきたそれを下に、まあ、下に落とすんだったら下に落として上に上げんだったら上に上げるってそういう形だからねそのやっつけるためだったらこんなことわざわざ下げたり上げたりしないよもうここでもうパキって終わり首が一番弱いんだ人にね人だから首なんかいじってないでしょ形やってんだよね そういう話なんか変な話になっちゃったけどさ<笑>それでいろんな形があるので合気道でねあの怪我しないお互いに怪我しないように例えばさ例えば例えばだけどさこうやってブロックしてこうやってっ ぶ, っぶつけちゃいけないぶつけて向こうやろうとしたらほらぶ つ, ぶつけてブロックされちゃうんだからだからこれのこの力に合わせてこうふう風にほら な流してるって言うのはほら流していつの間にか僕がもらっちゃったよってそういう風にやりたいわけよその、うん、その合気道で教えてよおし合気道をやってるでその伝えたいことが形をやればやるほどみんな形を追っかけちゃえば追っかけちゃうほど変なふうになっちゃうのだから形はあんまり僕の場合はやってないんだけど そのそういう感覚とかねそういうのを研ぎ澄ましてほしいわけでこっち来たいんですかあどうぞってね相手相手と結ぶっていうのはそういう意味だから相手と反発してこうやってこのガッてこの手でガガてやってないの結んでんのこうやって結んでそれで上に来ちゃってほら上に来ちゃったな自然と上に来ちゃって上手でやってないよねそういうことをやそういうこと そういうことをやってほしいんだよねまあ難しいけどさ、うん、やってるうち分かるから<笑>今度は今度はこういうふうに来たんだけど後ろ来たんだよねで今度はこう来て後ろこっち来たんだけどこっち逃げんのそうするとこういうふうに落としてくれるのこういうふうに来てあちらへどうぞやったのあちらあちらあちらあち ら, あちらでも自分は向こう行ったのさっきはこっち来たの こっち今度はこっち今度はこっちそして落としたそうするとしあ小手返しって形になるのやってるのは位置が違うだけこれこうやってこうやって曲がってこっち来たら塩投げこっち来ただけほらしたらし小手返しの形になるのこうやってしてこっち来れば入 り, 入り投げ こっち来たらこ手がいしこういうそういう話ね形は同じ形は同じじゃねえや技は違うけど相手との位置方向それで技は変わるこう来たら違う技何でもいいんだよ何でも同じなんだよ全部こういうふうに外側に入ったのは全部同じなんだよ同じなんだよ同じなんだよ同じなんだよ同じなんだ よ, んだよ全部同じなの。 要はこの手をこの手をどうするかでこうねこう曲がってるのね曲がってそれで曲がってるのをこういう風に出してきたのだからこうなってでこうで形とかいろいろあるけどまあそういうことですからで小手返し使ってやってみましょうこうやってきてこうこれ嫌なのは手にいっちゃうと教えてくれるのはね小手返し 稽古してて小手返しが教えてくれるのは手にいったらやられちゃうの手にいったら強いんだからこの人この人強いから我慢して少し我慢して来るよこうやって落としてこうやって来たら怖いじちゃう<笑>やられちゃうんだよだから小手返しが教えてくれるのは 手にこだわらないで落としましょうねって落とす感覚だけだの落とす感覚だけだそうだわ返される前に落とすの落とすのが出しちま真っすぐ正直線で外れて落とすなんや下に落とすで四角が入ったらすぐ落とすもうそれしかないんだ手なんかどうでもいいの固定返さなくちゃと思ってこうやって手を追っかけていったら 手をかけて行ってくる間にやられちゃうの上がってきてやられちゃうやられちゃうのそれ落とすのよやられる前にそれが大事だからね、うん、言葉は小手返しだけどそれ<笑>教えてくれるのそうそう教えてくれるのそれと方向方向方向こう相手の方行かないのね相手の方なるべく行かないの決まってるから で, できたらこの方向こっちこっち墨落としの位置 ここ関係ないの。墨落とし。墨落としっていうのは、お尻の下にこう手が、こうあるの。で、落としてるの。手を返すとか返すのか関係ないの。何しろ、こうなったら、このお尻の下にる落とされちゃったの。手なんか関係ないんだから。わっと落とされちゃったんだから。そうだそういう練習、そういう練習ね。じゃあ、手しあちらどうぞ、いずれにしても大事だから。あちらどうぞやらないと。 手があるで彼は彼なりに考えてて引っ張り込んでやっつけてやろうとかいろいろ考えてきてるんだからねこれあちらにどうぞやることによって転換してるの転換っていうのはあちらへどうぞ転換転換したから資格もらえて自分がこういう風に入れたの そ, そ, それは気持ちの転換でもあるわけ転換ってだから転換が大事だっていうのは最初にやってるの転換資格に入ってこの資格ね資格に入って 転換。それでこうに消えたのそれじゃないって転換しない忘れちゃってると消えないんだよこれ持ってんだから引っ張り込まれてやられちゃって終わりなあやられちゃって終わりなのだからそれを転換するために転換してんのほらそれでこうやってで後ろが見えたそれで落としたそういう話だねだ か, だから最初がダメなら全てダメ だ最初のだ転換が大事。す か, か, か, からやりましょうって言ったら大事あんな体操みたいに 何, 何やってんだろって思っちゃうんだけどあれすごい大事あれのために転換をうまく誰にでも同じようにうまく転換できるために合気道の稽古を全て構成されてると思ってもいいぐらいなんだよね合気道の形で人をやっつけるためにやってるわけじゃないんだから。 転 換, の転換を学ぶって転換を転換を学ぶって転換を学ぶ転換あちらへどうぞで自分が安定自由そして彼がね彼が対応してきてボカってきてでも対応できるように大振うううに、対応できるようにしたいの何してきてもだから転換することによって転換するっていうそういう話だからね だそここのところ分かってほしいんだよねあのみんなこうや技をやるためになんかこうた体さばきやってるってうこうそうに見えちゃうから、まあ、転換やるためにやってるって感じ、ねえー、とどうしようかなじゃあ、えー、と今こ う, こうねこう転換して転換してこうでこて返しちゃったのねな何やろうかなあじゃあこ う, こ う, こうやって今こっちこっちに逃げてこて返しちゃったのね そしたらこれ下げてくると、ここ隙間があるの、隙間こういう風に入るの、そうするとこう出れるね、今度は逆方向、こ れ, こ れ, これ 転, 換して転換して外側に出たんだけど、これ、見るてこれ、こういうふうに入ってきてるの、こういうふうに入って、入りたいの、今度、こういう手から、こういう手にして、入りたいの。 こっちとかこっちと か, こっちとか、こっちから入ればこうこういう形ね要は手はこうかこう2つでそのためにこう来てここに入りたいのここにでお尻からお尻が見えない位置で入るとこの手が生きてるからバンってっ開いちゃうんだよねこうわクやっていくってんのよらちゃって終わりだからこの手殺さなきゃいけないのそのためにどうしましょう転換してんの 転換そうするとおへそが向こう行っちゃってこの手は使えないのこの手ほらこうちょっとねこう使ってもいいよ使ってほら使う使うために足を緩めてこないと腰が回ってこないのこの状態この状態でこの状態この状態でおへそに入っちゃったのそしてお尻おへそが見えたのでこの手使えないのそこでこうに入っちゃったの ね、それでくるんと回っちゃったのこういう形になったのそしてこの足を引いたのそうするとこうなっちゃったのそしてこう出ちゃったの出ちゃったって言ってるのが自然とそうなっちゃったっていうそういうふうにさせてんじゃないの僕がさせてんじゃなくてなっちゃったのなっちゃったのなっちゃったのなっちゃったのなっちゃったそういう感じでやりたいのね うまあいいや<笑>こうやって転換しておへそおへそおへそに持ってくんのその時にへそいいよこれ当て入っても入んなくてもいい隙間この手死んでるこれ腰返してきくれば生きてるでも死んでる時にこう入っただからできないのそういう話ね内側から入るの内側から入ってこういうふうにほら それでこう出てくれば こ, こ, っちなんでこう入ってへそに来てここここにこう入っちゃったこうそして出てくるじゃあこれ難しいけどちょっと内側からこういうねやってみようあのねこの手この手転換して転換してこの手つなげたままこういうふうに持ってきてもいいのこうやって持ってきてもこれこれつなげたままねそれから切ってもいいの 切ってこうやってこうやって入ってあちらへどうぞやったら切ってもいいの切ったらこういう風に入ってくるの切った方が楽なの切った方がいいよこうってこうきたらほらこれ左手、ね、同じっていう風にやるよつなげとけば同じ右手今度は右手 右, 右手どっちでもいいのそんなのどっちでもいいのだからつなげてると やりがちなのはつなげてるとこっち来て切らないと戻ってきてほらボカってっ待ってんだからだから切っちゃった方が楽なの切っちゃってこういうふうに入った方が左手で入った方が楽だからそれはどっちでもいいんだけどそれは 稽, 古だ稽古だからどっちでもいいんだけどどっちも使えるようにしておきたいのこう左手で左手こう来てよ 左手ねほら左手こういう方とこう来た時にこうそしてそのままつなげてこう右手両方できるようにやってください<笑>じゃあどうぞやってくださいじゃあ内側内側こうやってあちらへどうぞやったので内側入ったのはこういう風に入って振り向いてくる前に振り彼が振り向いてくる前に落として ね、こうやってやって こ, うこっちにしてもいずれにしても振り向いてくる前にどっちの手にしてもやったんでしょ や, やったんですよね<笑>で今度は内側に入るの難しいから こ, こっちから入んなきゃいけないからこ れ, これ生きてんだからね生きてるしこの手かこの膝が死んでるっていう状況死んでるっていう状況にしてるから入れたの入れたでしょで今度は 今度はこうやって入ったらもうそのままこうに落としたのそうするとずっと死んでるんだよね<笑>向こうやって向こうへあいどうぞあちら行きたいんですか言ってからこうやってこうふう風に入ったのこうやってあちらやったこうやってこう入ったの外からさっきは内からさっきは内から 向こう、内から入ったの、今度はこっからこ う, いう風に入ったの、外に、内に入ってないね、外、ただ外だけ、この、この、この、外、外、外からこっちに入って、こ う, いう風に入ってきた、こうやったら3強、ね、そういう形ね、じゃあ、ちょっとやってみようか、じゃあ、こうやってやって、こっちの手でもいい。 持ち替えいいこういうふうに入ってくれば同じ、同じだから全部同じ こ, こっちの手つながってたらこう入ってきてこういう風にあ こ, こ, これねこ、彼こっちに来てくれたけど こ, こ, こうやって入ったら生きてるんだよ、これこうやられちゃうんだよ。だから、 この時やるときは少しこっちあ届かない位置届かない位置届かない位置届かない位置が大事な の, あのもらっちゃわないためにはねさあ相手との位置関係まっすぐそれから正中線使うみんなこういうふうにやっちゃうからこうやってやってやってもこうやってやったらほら外に出したら待ってるんだからねこれねだからここここはまっすぐ上げてんの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 崩しして、そういうい形ね。じゃあやりましょう、ま同じなんだけど、こうに来るよね。そしたら下げてくんの。下げてきて、下げてくるとこの手、効いてくんの。それこう来るよね。来る前に、こうに入ってくるよ。表から。そうすると、一挙の形になるの。こう来て、転換しました。下げました。これ効いてくるんだよね。待ってたら来ちゃうのか。必ず足とか。 でもこうやってやって下げてすぐ上げるのそうするとほらこのはつかないのこれこの手この手で重心もらっちゃうの重心盗むって感じこういうふうにそうすると彼はなんていうの重心居場所がなくなっちゃったから倒れちゃったって感じねそれ一旦たんこうふう風に向こうへどうぞやってそしたら下げてすぐ上げるのこうふう風に出てきちゃうの彼の場所をいらん あの奪うこうやって下げて上げてこういう感じでこれをうまくやるとこうまく彼は逃げて向こうに逃げちゃったな逃げないように下下げてくると逃げれないのか足つげないからあれね逃げていけないのでこう一挙形。 両方できるようにこの手この手でやることもできるしこ う, こう切ってこの手でやることもできるよ ね, ね両方できるようにあの稽古の時はねこうつな切っちゃった方が楽切っちゃった方が楽そうするとこの肘が使えるからねこれがないと 来たのね、だからテンションがかかってだからこういう風に入ってる場所がないそして落としちゃったそしてこういう風にギューッてやるといて言っててってなってこうなっちゃうた<笑>じゃあいい色ろ々ろやることあって面白いですね<笑>あのうまくいかないんですけどねあのだい大体うまくいかないんですよでまあだから長いことやってんだけどいや長いことやってもうまくいかないからだからそれを うまくやるっていうのが、その稽古だからね。で、その形はあんま覚えない方がいい。まあ、形を教えてるしかないんだけど、形はすごく簡単。形やるのは簡単。なんだけど、形じゃなくて、そういう利合いっていうのをね、求めてほしいんですよね。そう、じゃあ、終わりましょう。はい。<笑>